そうねそんなそれぐらい中学生とか高校生の頃は中学生とか高校生中学生になってから私不登校になってさそうなんだ、えっと、そうそうそう、うん、そうなのもっと引きこもりだから中学入ってからは結構友達と遊ぶというよりは1人で読書したりとか、うん、結構なんかなんだろう DVD 見たりとか、うん、それ自分の世界に行きたいのがすごい楽しかった へえ。わかんないもんだね。だって小学の時にさ、うん、こうして、こうしてって言ってた子が、うん、で急にこう、でも真逆だよね。こもも そ, うそうそうそう。ねでもその様子を今のヒカリンからは全然感じられないんだけど。あ、本当ありがとう。うん、びっくり。じゃあその読書に、うん。 で読書が大好きっていう少女時代を過ごして、うんうん、高校生とか、うん、今の光にたどりつくのは、まあ、この辺は多分ね今までもいろんなところで喋ってきてはいるけど、うんうん、ちょっと聞きたいやっぱりそこうん、そうねなんかずっとね引きこもりをしておりで引きこもりしてる間にうつにもなっちゃったのね、うんうん、そうそうそうそれでその治療とかもあって高校卒業したのが二十歳の時だったの へそうそうそうちょっとやっぱりさ勉強とかもさそれ で, できる気力がなくて。二、う、十歳で卒業してそこは何しようと思ったんだけどやっぱり気力がなくてさもう何かする。うんうん、で働こうって思ったけどやっぱりまだそこまで自分が元気じゃないから何か自分のために勉強したいなって思った時にたまたま人からの紹介で心理学に出会って。うん うん、そ, うそこであちょっと面白そうと思ってその勉強始めたのに自分のために。うんうん、でたまたまそこの先生がすごくいい方でいろいろ教えてくれて自分のために学んでたんだけどどんどんなんかもっと学びたいなって思って、うん、その先生のもとで学び出すうちにその心理学を教える側になったのね。うんうんうん、アシスタントみたいな感じで。うんうん でそこからいろいろこれもやってみたいなとかこれも学びたいなみたいなのが出てきてあの教える側、うん、セラピーする側になったって感じそうだったのそうなのそうなのへえそういうきっかけなんだね最初はそうなるほどじゃあそれが起業家としての第一歩って感じになるそうねその頃は完全にもうほんと趣味みたいな感じ<笑> でもお友達とかにそ の, その時はカラーセラピーとか心理学をやってたからをや教えたりやったりっていう感じをしてたんだけど起、うん、業の第一歩って言われるとそうだねそれが一本だと思う。ええー、そうそうなの。ええー、そこにたどり着いてじゃあそこからだんだんとまた人の前に立つっていう光になっていくってことなんだよね。そうね、そこからあの紆余曲折ありました。 全然今の光いんからもう今は光っていう名前がぴったりなぐらいちょっとっていう感じだから、うん、まあ私の「ーっていう表現もあってるかどうか<笑>いいねわあわかんないけどそうそうだからちょっとねその経緯がすごくびっくりあっ、うん、ほんとほんとほんとうんしいそうそういうことがあったんだそうなのなんかそれもまだ結構 キャリアでまっすぐきけそうって思われるけど、黒ロネックしが長かったんだよね。うん、だから、うんうんうんうん。なるほどね。うん、そう、っか。でさ、あの光にね、いつも会う時にね、私今日はね、これ絶対聞いてみようと思ってたんの。光に会うときに必ずね、紫色のものをね、身につけてるでしょう。あ、そう。私よりよく見てるね。あ、本当に？全然気づいてない。あ、じゃあつけてない時もある？ あると思う、うんうん、じゃあ私が見るときはなのかなそうすごい印象でなんか光イコール紫っていう意味がすごく強くてで、うんうん、今ほら心理学にたどり着いてそれをって教えてるっていうところから、うん、なんかそれに関係してるのかなと思ってちょっと思い出したんだよね聞かなきゃっていうところが。あ、うんまあそうなんだね、うん、全然さあの深い あんまり自分で気づいてなかったんだけど、確かに紫は好きなの。元から、元から、元か ら, 元から、なんだろ精神、スピリットの色だから。うん、うん、うん、自分が本物とか本質を大事にしたいなっていう気持ちがあるから、選びがちかもしれない。なるほどね、あれだよね、紫ってクレオパトラの色とか言われてない。あ、言われてる、言われてる、高貴な色ねそうそう。そうだよね。うん、へんええー、元から好きなんだね。 そそうそう元から好きだし自分がそういうなんだろ う, こう精神的に精神性が高い状態でいたいなって思うか、うん、は選びがちかもね。なるほどね。うん、そういうことなんだそういつもねなんか紫着ててそれがまた似合うのよねだから い,、うんうん、いいイメージだなと思いながら言うんだけど。 そうで今「クエレオパトラ」という「高貴な色」って出たけどその「高貴な色」のね話からねちょっとそこ壊したいなと思って、うん、今日 ね,、ま、ね聞きたいなと思ってね用意してたのがもう一個あってねあそうひかりんってやっぱりこう落ち着いてるっていうイメージがそれ<笑>でやっぱり先生業やってるからイメージ的にはキャリアっぽいって言われてるって言ってたじゃない、うん、でねたまたまね そんな話を聞いた後に、私お料理してて、うんうん、料理したものをバサッと落としたのよね。<笑>騒ぎしたんだけど、その時ふと光みたいなタイプだったらどういうリアクションなんだろうと思って。ああ、料理してるものをさ、うん、バサッとした時ってどんなリアクション取る？えどうやって落としたの？逆に。普通に<笑>あのこうひこうこう揺さぶってたものた、うん。揺さぶってたものからバサッって落ちたわけ。 あ、最高。シャッと落 ち, 落ちただけ。うんうんうん。いや、うん、ある、実際あるんだけど、私も。うん、こう、何卵焼きみたいなやつこうやっててて、さっきやったら、バサって行く行ったこと全然何回もあるんだけど、うん。うん、そういうとき、あの、ギャーってなるよね。なるんだ、やっぱり。なるなるなる。ほんと 大<笑>全然なんかこう大きな声を上げるようなイメージがなくてさいやーあげてるあほんといやなんかね料理してる時に台所にいて向こうに子供がいることが多いんだけど、うんうん、あまたしたのみたいな感じであ大きな声出すからそうそうそうへそうえー で、あの旦那さんがさ、その別の部屋二階とかにいたりすると、何が起きたみたいな感じで。結構じゃあ大きな声を出すんだね。あのいや大惨事じゃんやっぱり。大惨事だよ。<笑>大惨事もしょっちゅうあるけどね、そういうことね。うん<笑>ね、なんかこうマショッとなにひどい時に牛乳とか落とすからね。ああれショックだよね。 ショックだねすごいショックで、うん、私この間ね、あのー、よくやっちゃうんだけどお米をねそのお米あの炊飯器のお釜に入れようと思って、うんうん、手元が下ってバシャーってやりまして悲、うんうん し, ね、<笑>しいよねなんでやっちゃうんだろうねああいうことね本当にあにちゃんと狙ってるのよこの 丸を。<笑>丸をね、この丸の中を狙ってるんです。<笑>丸を狙っているんだけど、行っちゃうのよね。そうなの、この大きな丸を狙ってるんだけど、そこじゃないところに落ちる。落ちるのよね、落ちる。なんでだかわかんない、だってひどい時にはだって、卵カンカンカンって割って、うんうん。私のそばにお皿置いとくのね。 でカンカンカンってやって割ったつもりなんだけど、うん、入ったんだよ、一旦入るの、無、うん、しと思って、その卵の殻をゴミ箱に捨てようかなと思ったら手がその器に引っかかってきれいに。<笑>そう、ゴミ箱インみたいなね。<笑>おっと、入りましたね。<笑>これすくったら使えるかなってすごい悩むんだけど。分かる分かる。分かる分かる洗ったらいけるかなとかね。 <笑>でも洗う洗うちょっと洗おうかなって思うけど洗ったらなくなるなと思ってやらな い, い洗うんだよもうる<笑>んだよそうそう<笑>やるよね本当にやるやる何かねこの間なんかすこ誰かに皆さんさパッケージとかものものを使いやすいように改良してくれてるじゃないの、うんうん、世の中のものって。うんうんうん そのみんなの栄知が詰まったものをことごとく破壊していくのってすごいですねって言われて<笑>破壊をしていったんだねみんなが使いやすいようにパッケージとかものを作ってくれてるのに、うん、使いやすくあなたはなってないですよねって言われてああなるほどね逆にどどうしたらそうなんですかって言われたんだけど<笑>こっちが聞きたいと え例えば何かで言われたあのさあのお米研ぎ器もそうだしさお米研ぎ器で研いたら美味しくなるはずじゃないお米って本んはね本当は ね, 本当はね美味しくなるはずなのに味しくならないしお米研ぎ器って何かついてるよ、ね、こうあのよ水流す流す時にお米がこぼれないやつがお便利そうそうそう便利なのなんだけどさザーって全部流しちゃったりとかさ<笑> なんかすっごいよくわかるような気がする。<笑>うん。うん。流れていくよね。なんでか知らないけど、ここにこう、うん、わざとひだがついて、流れないようになってるのになぜか全部流れていく。なぜ<笑><笑>文明の危機は、うん、きっと光には合わないってね。<笑><笑>なぜこんな便利なものが便利に使えないんだろうってすごくいつも思ってる。そうなんでね、便利に乗れないのよね。 そ う, なのそうあ の, かるあのまな板でもさ、うん、まな板あのプラスチックでできてるやつででこう折りたたんでザーッと出られるようなとかあと、うん、ちょっと横に穴が開いてて水切りができるようなやつ便利、はい、と思って買ったんだけど、うんうんうん、切るじゃないとか水こう抜かそうと思うじゃないもの、うん、が全部ザーッと落ちてくっていう。うん<笑> 全然便利じゃないわ、これ。そう、便利なはずが。ね、ね。なんでだろう。いや、本当に自分で知りたい。人ができることはできないんだなって、ちょっと最近諦めてる。本当うん。でもさ、その、私たちができないことをひかりは今、先生として教えてるじゃないあ、そうね、そうね。うんうん。だから、 すごいギャップがあるよねねそそこう、ね、うんそうだなんかね多分ここに全部使っちゃって、うん、こっちは育たなかったんだろうね。あの 家, 庭科は得意家庭科って何みたいな。そっか家に<笑>庭に<笑>そりゃ分かるよねって。<笑>そう家庭科あのパジャマ作ったりミシンとか。やった記憶はありますけども。針と糸とかそこ。 ははねねちゃんは得意なの聞いた<笑>得意ななののの聞いいいたた私小学校の時にでパジャマががあっっってて作れかうぐらい家庭科が苦手で意外本当編み物は好きだった の, あそうなのだけど子供が今9歳なんだけど二三、うんうん、年。 ハロウィンうんうん。けど、ハロウィンの時になると、なんかこう、これ、コスチューム、今年はこれがいいっていうのを、うん、いかにコストを抑えて、い、うん、っていうところで、そっからね、作るようになったから。すごい、うん。なんかね、だいぶ上達してきた。えぇー、尊敬。そう。去年、あの、鬼滅の刃のイグロさんえぇー。ハとか作っちゃった すごいね。うん。才能。ちょっと頑張った。いやそう、尊敬します。本当嬉しいわ、なんか光に尊敬されるとめっちゃ嬉しい。いやいやいや、もう、羽ちゃん、すごい。ね、光は苦手よね。そうね、なるべく針と糸に近づかないようにしてる。<笑>あの刺されるとね、寝ちゃうから。そうそうなんもう 眠れる森の美女になっちゃうから。本当すごい、うん。じゃあさ、あの、まだまださいっぱいさ、聞きたいことあるけどさ、うん、じゃあ最後にさ、うん、ひかりんの得意料理を聞こうかな。それ聞いちゃう、うん、聞いちゃう。聞いちゃうか。得意料理はうん。クックドーです。<笑>これ元じゃないか<笑>。 いいじゃない。<笑>いや、これ本当にさあ、もうクックドゥー様様ですよ。クックドゥーさんね、本当便利よね。いや、もうね、自分があの創意工夫して作ったものより絶対いいです。<笑>クックドゥーでもさ、いろんな種類あるじゃない。うんうんうん、その中で一番のお得意っていうのは。麻婆豆腐。あ、いけるね。いける。 <笑>だってマボト豆腐だよ。豆腐豆腐。なんかぐしゃっとかなっちゃうじゃん。あ、そうそうだからさ、豆腐だからぐしゃってなっても、まあなんかよくわかんないじゃん。こ う, <笑>ういうものかなみたいな。<笑><笑>あ、形がね。そうそうあの豆腐のあのこの仕方のまま入ってなくてぐしゃぐしゃになってても、まあなんかこういう食べ物かなみたいな。<笑><笑>なるほど、白いのは残るからね。 なんとなく残ってるから。ね。だから、あの、茶色い中に豆腐を探せみたいな。そ う, そうそうそう、ウォーリーよりは見つけられるかなみたいな感じああの、うん、味も変わんないじゃん、そんな。まあ、確かに。確かに、ね。<笑>よっぽど豆腐がぐしゃぐしゃになろうとも、うん、お味には影響しないので。確かに。 素晴らしいわ、この前向きなポジティブな感じ、うんあのー。人生できないことが多いと前向きになっていきますね。うん、このマインドがあれでしょあのひかりんが今、一番メインでやってる今、お仕事は、どのセミナーとか、どの講座とかあるの、うん、今ね、個別のサポートと、個別のサポートの継続のコースっていうのがあって、そこであの、うん、ビジネスの基盤とかね、メンタル、リピートされる人になる。 っていうね、やっぱセールスが苦手とかどういうふうに自分を出していったらいいかなとかね自分がどリピートされるってどういうことっていうのをお伝えしていく個別に合わせて、うん、継続のコースとあとね今企業塾というかビジネスの基盤を作る塾っていうのをやっててそれが一番メインになります。うんじゃあ まさにこのできないことがいっぱいあると前向きになるのよねっていう断言している光だからこそ伝えられることっていうのはあるんだね。そうそうそうそうなの。自分がねリピートの講座をいくらやっても次につながらないリピートされないっていう状況があったり、うん、もうセールスが苦手すぎてもうせっかく講座をやっても。 何も言えずに終わりみたいなとかがすごくあったのでやっぱりそこを楽しくできるようになっていってもらいたいなって思いがあってやってるのね。で今度ご要望があったから、あのー、リピートとあとセールス部分だけに特化した連続講座やろうかなと思って今準備してます。おー新しい講座がまもなく誕生って感じなんだね。そうなのそううななのそこさ苦手すすぎてもうアレルギーですみたいい人がすごく多いから そうんうのん、うん、やっぱり楽しくねやってもらえると自分の伝えたいことも伝えれるし相手にも貢献できるからね。うん、そ, うその通りだと思う。いやーでもそういうのをさやっぱり今日さ話してるだけでもどんだけ笑ったっていうぐらい楽しい光んだから<笑>んかこうそういう内容とかもさ慣れてないと、うんねね、なんかこう慣れてなくて。 わからない内容をやっぱり楽しみながらっていうところは楽しい先生に教えてもらいたいから、うん、みたたいな先生だったらぴったりだとぴっり思う、うん、ありがとう、もう来てもくださる方には、もうあのちょっとポンコツだから変なこと言ってたら、突っ込んでくださいって必ず言うようにして。大<笑>体いい自分のことをさ最初からさ、頭, あ頭っからよ、頭っから私はポンコツですっていう先生は珍しいからね。<笑> もう生徒の希望となり、勇気となりますよ。本当に。もう、はねちゃんがそう言ってくれると嬉しい。本当、本当嬉しいわ。いやー、今日楽しいお話いっぱい聞かせてもらってありがとう。ありがとうございます。よかったら来てください。はい、また、また遊びに来ます。<笑>はい、来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございますあとと。大久保ひかりさんでした。バイバイ。バイバイ。